ハイファーイブおはようございますコシですで私たちは今からミラノからベネチアに向けて移動中ですベネチアは世界でも最も美しい水の都と呼ばれる都市ですベネチアの、ね、いいところはねゴンドラか水、船船が主な交通手段らしいです。 じゃあ、早速、我々はベネツエに向かって出発しようと思います。よね今日の調子は。今日の調子ですか。まあまあ、ね。あ、まあまあ。直樹、今日の調子は。まあマあ。もうね、もう、もう、もう、もう、も、ま あ,、まああ、悪い。あ、悪い。お、いいね。そうそう、まあまあより悪い方がいい。そ う, そう、わ、ね、まあまあよりもね、悪いがいい時もあるじゃね。 到着しましたじゃじゃー到着した瞬間、目の前に運河が広がっております、すげえ、もう我々にとって世界遺産とは華麗のような、まあ、特別だからっていうぐらいの価値観になっています、このベネィア100以上もの島からなる町とかの間に運河が流れています、さすが水の都ですね、到着した瞬間。 もうボートや水色がお出迎えです。もう本当ここであればどこでシャッターを切っても映えそうなくらい景色が最高ですね。なんかホテルはレンガ調の色です。ナオキは何を食べたい？アペリティボーフ。あ、アペリティーフ。彼は彼の路線は一寸変わらずアペリティーフ一直線です。 テ ク, テクテクテク歩いてるだけでも運河のそばをこうやって歩くことができます一体ここは台風とか嵐は来ないんでしょうか運河の真ん中をぶっ切ってますよここには自動車もバイクもなく本当船だけが通っていますご覧ください主な交通手段はボートでたくさんのボートが行き交いまくってますよ すれ違うボートたち、どうやらここは左通行のようですこんな国があるんですね、今、サンマルコ広場に目がけて歩いて目指してるんですけど、何度も何度も足を止められてしまうほど、本当に美しい街並みです、見てください、これ、綺麗すぎます、これ。 うわ、もうここ何十人という人が写真撮ってます。直樹と米も夢中です。うわ、何かの活動が行われてます。フリーヨーロッ！と叫んでますね。フリーヨーロッ！フリーヨーロッ！結構芸術作品が多いですね。これ最も世界で高級なバルーンアートでしょうか？ もうこうただ普通に歩いているだけで橋を渡るとこういったですねあ眺めがもうこれだけで綺麗あこれ ymca じゃないこれ ymca でワールドソングあれカバー曲あれあそうねー やばい何もない時の答えや確かに確かに目が肥えとるけんか ね, ないですねなあの赤ん坊の上に頭に乗せるなんて父親として考えられへんみたいな考えられないですいまあ今日はヨネとのダブルベッドなんで鳩、ね、になるのはやめときます<笑> ハトのまだこういう鳩の言葉に言いよ、こういう人。続いて、ゴンドラに向かいますよ、たプラハのあの街並みは、俺たちの基準を引き上げたね、最初に来ったら感動しとったっちゃろうけどね、いや、まあ、美しいですよ、こう白くて、歴史もなんか感じられて、タイムスリップとしたような、まあでも、世界中にあるよね、こういうとこ、ちょっと、言っちゃあればあって。 最も路地を通るというゴンドラ乗り場バッチーのなんちゃらかんちゃら乗り場に来ています最も景色がいいゴンドラ乗り場と言われてますわあ初ゴンドラですねそれではゴンドラツアー出発です<笑>えだってここに座れって言われたよバランスが80ユーロ80ユーロです30分事前情報に対してどけんこんなもんやった 同じですよあの公式料金で決まってるんですああそうねで7時からが100ユーロですね あ, あ公式料金やけ ど, どこの船着き場から乗ったとしても80ユーロ同じですでもなんか空いてる時は値下げ交渉できるみたいなのうー ん, うーんでも安心ちゃ安心ねでどこから乗るかがじゃ重要ってことね価格が一緒ならねそうですね、ま、回るルートも違うやろうしうんでもこれ3人だから、うん、多分ちょっと損してるんですよあこれをは 5人でも3人でも2人でも1人でも全部80ユーロねそうです最大6人までなんで、はあはあはあはあ、6人いれば80ユーロ安いですけどえさっきこれを出た瞬間80ユーロか100ユーロか選択肢選ばれたやん、はい、あ, あれなんやったとんかオーケストラみたいのがあるっていうのを聞きました、ねえー、ネットで見ましたよなんか他の船がオーケストラしててそれを聴けるみたいなああ オーケストラのオプションありだと100ユーロでそうですまあ通常コースだと80ユーロはいどうですかお二人タイコースでも完全にこれは男三人で乗るものじゃない な, ないそう<笑>バックパッカーが乗るものでもないそうバックパッカーが乗るものでもないめちゃめちゃ観光してるもんだってうわめっちゃ綺麗え、あ あ, あの橋も観光名所よねあ、そうです すぐ隣を船が渡ってます、うん、わあ、すげえ。やけんり言うたら俺らよりあのカップルの方が払うってことで。そうですよ十四一人四十四十やろ彼女と二人四十四十の勝ちどう思う、ま、いやいいでしょ全あ、いい、いい、なるほど<笑>男三人は全然価値あるそう、男そうね付加価値が全然違うもんね付加価値全然違ま、ね、うもん、まあ、思い出になるしねそうまあでも新婚旅行にはうってつけなんじゃない多分そうだと思いますよ、うん らやちょっと似合わない確かにっとユニフォームが決まってるったいねしましまでね、うん、みんな同じユニフォームやライセンスかなんかがあるっちゃろうね水のイのメージですよねあののへえそうなんだ、えー、全体がダンジョンのようで細い道と広い広場で構成されていて どこのこの橋の上もですねインスタスポットとして機能しそうなぐらい絶景が並んでます最後の観光スポットリアル飛ばしへ今から向こうと思いますあれ全部大理石で作られててベネチアで2番目の観光名所と言われてます中にはいろんな商店街いろんな出店があるということなのでまあ実際中に 突入していきます。まここから見えるだけでもうじゃうじゃうじゃうじゃ人がいますね。このなんか大きく湾曲した橋の形は船の運行を妨げないような作りになっているらしいです。ちょっと橋の頂点のああ、綺麗こっかここからの眺めも超綺麗です。確かにこの橋の真上からの景色が最もヴェネツィアの絶景ポイントとも言えるかもしれません。通りでここの上に滞留するはずです。いかがですか？ 満喫できた。満喫できましたね。ベネチア。オッケオッケベネチアにおです。乾杯。<笑>マジブラック、はい。いただきます。なんかシーフードのそれぞれの味がしっかり出てる。 なんか海鮮の出汁が得られてくるということでイカスミパスタも最高の味でしたこれでイタリア2年目になります RPC というのでしょうかロールプレイングカントリーともいうのでしょうか何かゲームの中に迷い込んだようなそんな気分でした細い路地を渡ってちっちゃな露店がたくさんあって大きな広場に乗って船に乗って 本当作り時代はゲームの中に迷い込んだようなそんな迷路のような冒険をしたそんな思い出です次の年はイタリア3つ目の都市フィレンツェです<笑>是非この動画面白いな楽しいなと思ったらチャンネル登録忘れなくよろしくお願いします水の都ベネツェからお送りしました「ハッシュタグコッシー」